こんにちは榊町のキーナです今日はコーヒーの話の続きなんですけれど前回のビデオにあ、ま、質問いただいたんですので今日はその、ま、2つの質問に対してお答えさせていただきたいと思いますまず1番目の質問なんですけれど どうやって木豆を買ってる時に美味しいかどうか分かるかということなんですけれど、まあ、まずは手元に今日あのテーブルの上に出しているコーヒーを少し説明いたします。前回あたくさんあのボウルに入ってた豆あのこれマンダリンのリントンのものなんですけれど これはかなり、まあ、高い方のコーヒーで、まあ、マンダリンとしてちょっと珍しくて格好方法はあの床ではなくあのアフリカのようにあのテーブルの上でやってるそうですけれど、まあ、非常に色はよくあの、まあ、味がいいと思います。で これはタイのピーベリー、ベリこの場合は友達タイの友達に追っていただいたんですけれど非常に貴重な一つの農場チャンライの北の方の農場からでってこれも貴重なんですけれど美味しいですねでこちらの後ろこの二つに今入っているのはラウスの。 アラビカなんですけれど私は34年前コーヒーを焙煎し始めた時ベースとしてよくラオス使ってたんですからしかし一昨年まあ2年前ですねあのちょうどどっちの問屋さんでももう売り切れになった感じだったんですからしばらくちょっと。 他のものはベースとして使ってたんですけれどまあ最近そ の, その間に使ってたものも今度売り切れになってるんですからそろそろ何か他のものを見つけなくちゃおうと思ってまあたまたまちょっと他の問屋さんがラオスで あ, のあったんですのでちょっと試してみようと思ってるんですですからどうやって コーヒーを買うときにいいかどうかということなんですけれど確実でではないですねあのギャンブルか、まあ、宝くじのようなものですね、まあ、あるいは、まあ、あの私はギャンブルは、まあ、苦手なんですけれど、まあ、ある意味でもしかするとコーヒーでギャンブルしてるんですけれど、うん、私が。 望んでるのは自然のブラックで飲んでるんですので自然の甘さそれとまあボディーまあ何かの特徴その合わせはそのバランスは非常に大切だとまあ私個人的に思ってるんですまあ味といいいうのはいろいろ 人によって変わると思います。私が30年前日本東京に初めて来た時に、まあ、当時は携帯がなかったんですから友達と待ち合わせすると喫茶店で待ち合わせたんですだからたくさんコーヒーを飲みましたその時代でもでアメリカから来るとアメリカの当時のコーヒーはほとんど南米中米のものだったんですから 自分の口にそれが一番あったんですけれど当時は東京のあちこちの喫茶店ですと彼らはまあ集中的に飲んでるおすすめしてるのはアフリカの豆とアジアの豆だったんですこれはどうも当時は私の口に合わなかったんですしかしこの30年で私の味が随分変わってきて でそれとともに日本で現在流行ってるコーヒー豆は私の目から見ると中米と南米のものが多いんですけれど私は逆にアフリカとアジアのものが気に入ってるんですですからコーヒーを木豆で買う時に まあ、以前はどういうものは飲んでおいしかったと考えながら、まあ、このコーヒーは似てるようなものかどうか考えてるんですねそれはまあ地域のこと格好のことまあ遺伝子のこともあるんですけれどいろいろまあ専門の考え方があるんですけれど、まあ、そんなあのきちんと考えてなくて、まあ、ギャンブルですから。 とりあえず1キロ買ってみて、み私の場合は焙煎は2 5 0ム1回でしてるから4回分のものをちょっと試しとして買ってみてで気に入ったらさらにまあこの場合は5キロ買ったんですけれどまあそのぐらいの単位で安くなるから2度目の注文としてそれをするんですね。 まあ、私が、まあ、自分で焙煎してるんですから焙煎した豆はあんまり買ってないんですから、まあ、焙煎してない人であれば例えば以前気に入ったコーヒー豆のラブルによくそのあのどこからのコーヒーだと書いてあるんですから。 それを参考として、例えばこの場合はあのアメリカのバーモント州で私飲んだことはないけど 父, の父からもらったんですけれど、うん、ラブルとしてあの、まあ、これはモカジャバのバーモント州の焙煎屋さんのものでこの場合はエ、うん、イチオピアとインドネシアの豆を使ってるんですね。で私の場合はよく モカジャバは昔から好きですからそのブレンドを考えてまあアジアのものとインドネシアかまああるいはこういうようなラオスのものでもいいと思いますけれどあとアフリカかまあアラビアのものであればとそういうブレンドはできると思いますですから私の場合は まあ宝くじと言っても大きいあのまずは1キロ、そんなに大きいリスクはないですから、まあ、それで買ってみて4回あるから私の焙煎方法はそんなに素晴らしいやり方ではないんですのでまあ熱と空気と回す速度も左右できることは可能ですけれども。 まあ、4回でちょっと自分でチャレンジしていい味が出せるかどうかというような考え方個人的にありますでもしその4回で気に入った味であればさらにまあ5キロぐらいのものを買ってみるということです今日はまたこのビデオをご覧になっていただいてありがとうございますぜひ ご質問、コメント、ライク、よろしくお願いします。また会いましょう。